「ざわついた街を君と二人歩いてく」「時折聞こえるのは子供たちのはしゃぎ声」「雲の切れ間から」 g i v e m e あ 菓子みとチョコレート」「君がどこかで寂しがってたら」君「君に会いに行こう」「愛に聞く」「色とりどりの花を持って」「のもて」「君に会いに行こう」「君に会いに行こう」 君「に会いに行こう」